1200犯罪が成立するそして安倍政権が今成立させようとすることの危険性を思いますまさに秘密法強行採決盗聴法の拡充そして今度共謀罪の提出となればその先にあるのはまさに戦争のできる国国民を総動員して国民があの塚本幼稚園の子どもたちのように安倍総理頑張り が通過してよかったですそんな世界をまさに作ろうとしているのではないでしょうかだから私たちはとりわけ反対です共謀罪どんなことがあっても停止させてはならないみんなに関係することです一人一人の内心の自由に関係することですこの社会から逃れられなくなりますどうか皆さん共謀罪停止 その声を大きく広げていきましょう私たちも社民党も頑張りますし野党共調してそして自民党の中にも与党の中にも一緒に声を上げる人を本当に誘って共謀罪停止させないそのために頑張り抜いていきたいと思います一緒に頑張りましょう福島みずほさん大変ありがとう